誰に見どれちゃう津市 の, の皆さんこんにちは事件者です津市相生町自治会長事件田辺元会長はね裁判終わって執行猶予で釈放されてそれでね田辺自治会長元自治会長のリベンジが始まってるそうなんですねで加藤議長はねなんか書類送検されて次回はね と、選挙出ないらしいんですけども、まあ、これも多分田辺会長、リベンジだなっていうのは気づいてる人が多いと思います、それがですね最近ですね、今度は、なんか他の何人かのね、市議会議員がね、刑事告発されてるんですよ、なんか市議会での発言が名誉、毀損だとか言って、それでなんか警察署に呼ばれてね、なんか事情聴取されたってい う, う話が出てますね、まあまさにリベンジですよ。で まあ、それぞれ多分弁護士の方が対応しているので、対応方法ってわかると思うんだけど、名誉毀損って言ったってこんなものでね、刑事事件にはまあまずならないですしね。民事にしてもね、まあ田辺さんが勝てるかどうかわかんないし、勝てたとしてもとても割に合うとは思えないので、棋士ってこれはもう単なる嫌がらせだろうっていうことになると思うんですね。その名誉毀損っていうのは、まあ明らかにこうね、虚偽であるようなことを言いふらしたとかですね。 あとはまあ事実であっても公共性がない場合は名誉毀損になるっていうようなことになるんだけども、ただ今回の件ね、田辺さんやったことっていうのは、もうそれこそもう辻の姿勢を揺るがす問題でねで、財政にも関わることだしね、それはもう公共性がありまくりなわけです。その中でいろいろ議論として出たようなことをですね、いちいち名誉毀損って言ってたらね、 この事件自体ね、もう議会で取り上げることもできなくなっちゃうんで、そんなものをね、まず名誉毀損だって言ってね、警察がと取り上げてで、事件化するっていうことは、まあちょっと考えられない、だからね、まあ、あと民事で訴え ら, とられたとしても、まあ、事実だし、公共性があるから名誉毀損でないっていうふうに、まあ堂々と主張すればいいし、まあ、あとは逆に訴え返してもいいんですよね、逆になんか嫌がらせをしてきたっていうふうに言ってね。 こっちも対処するのにお金がかかったって言って、逆に田前さん、訴えてもいいと思うんです、ちなみに、自転車には何にも来てないですね、まあ、な何か来たら、事実だから名誉毀損じゃないし、公共性があるって言って、どんどん反論して、法的措置取るんだったら、こっちもまあ逆に法的措置取ろうとは思ってるんですけどね、思い出したのがですね、うん、実は僕も書類送検されたことがあって、もうだいぶ前の話なんですよね、こんなものが来るんですよ、あの検察庁から呼び出しが来るんですよ。 でそれで、えーまあ、行って検察でその事情を聴取されるっていうんですよねどんな感じかっていうと、まあ、検察官と、まあ、あとは事務員の人がいて、まあ、検察に聞かれたことを話してそれを事務員の人がパソコンでね打ち込んで。 報告書を作るっていうような感じなんですよね検察官の方が言ってたんだけども、やっぱね、弁護士からこうやって検察に告発が来るとですね、一応はね、書類作らないといけないんでみたいなこと言ってましたよ、これ、起訴される場合っていうのはね、つまり刑事裁判になる場合は、当然本人にそれは通知されるんだけども、ちょっとね、日本の制度として、不起訴になった場合っていうのは、本人に通知する制度っていうのはないそうなんですね。だだかからら、まあ、何ヶ月かしししててて検察に電電話話くださいって言われたたんで電話したらあ 偽装ででですすよってそれで終わりなんですだからね書類送検とかねなんか刑事事件とかなんかそういうことを言うと大げさに感じるかもしれないけども結局ねその賢い人はね弁護士使うんでねそうやってなんかねこう大ごとにしようとするんですよねでまあちょっとこの辺ね僕もうちょっと申したいことはあるんだけどもやっぱこの。 不寄訴の場合もちゃんと通知するっていう制度を作った方がいいと思いますね。あと不寄訴になった場合ね、やっぱ検察が理由説明しないっていうことがね、よくあるんで、やっぱそこは法律でちゃんとね、不寄訴の場合もちゃんと通知して、不寄訴にした理由っていうのを説明するっていうのがですね、やっぱりその司法機関にもね、このアカウンタビリティというかね、なんか民主主義国家なんで説明責任というものをですね、最大限、 果たすようにというような、そういう法制度は作った方がいいんじゃないかなと思いますね。で、この名誉毀損とかね、侮辱とかね、なんか原発化しようっていう話があるけども、まあ、前の動画でもちょっと触れたけど、結局はね、やっぱ弱い立場の人が損をすることになると思いますよ。やっぱ法律ってね、それを知ってる人の見方っていう面があるので。 本当に悪知恵の働く人はね、最大限、その名誉毀損だとか侮辱罪とか、そういうの、法律を最大限利用してね、人を黙らせようとしてくるん で, で、それでなんかね、痛い目を見ちゃうのは、それは弱い立場の人ですよ、強い立場の人はそれこそ弁護士使ってね、ガンガンガンガン言いたい放題言うし、言われたら逆になんか名誉毀損だったの言いたい人を黙らせようとするっていう、まあね、そういうことになるんじゃないかと思います。 とということで、ね、今あの、津市の、ねえー、元自治会長のリベンジが始ま り, あ始 ま, りましたよっていう、まあ、そういうお話でした。